えー、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はなぜ歴史を勉強するのかという話ですね。僕は歴史めちゃくちゃ大好きなんですよ。三国志もめちゃくちゃ詳しいですし、幸、え、運、ー、と劉法 あとまあ今「キングダム」やってるので始皇帝のあたりもかなり細かいですねあの史実に基づいた本とこう照らし合わせていろいろ読んでるのでかなり詳しいです。あとはあの、まあ、豊臣秀吉徳川家康織田信長あのあたりも大好きですしもちろん坂本龍馬の出てくる幕末のあたりとかもかなり詳しいです。 なぜまあ歴史を勉強するのかっていう話と、あとまあ要は歴史を勉強しているとまあ他人がバカに見える知識の集め方っていうのはこの間ちょうどそういう本を読んだので、その辺も絡めてゆっくりお話ししていきたいと思います。はい、なぜ歴史を勉強するのかと言いますとですね、まあ感動があるからです。えー、やっぱりこうそういうこうねこういう偉人たちがこう世界を動かす瞬間とかすごいなとか思うんですけど、そういったもので自分のこうなんかこう感動に。 ね、従ってこうやる気が出たりとかあ自分の生きる意味とかこういうふうなんだなとかこういう人でもこうやって悩んでるんだな共感があったり感動があったりとかする、あのー、成功ばっかりしてるわけじゃなくて苦しい時間もあるんだな俺と一緒だなとかって思うとやっぱりこう、えー、そうい う, こう自分のやり方とか自分の生き方みたいなものの手本になったりとかするからですねで、えー、まあなぜかというと、まあ、自分の人生が結局これで変わるからなと思うんです 例えばこう「ドラゴンボール」の孫悟空がめちゃくちゃ頑張ってこんな修行をしたあんなに俺が修行できるんだったら俺だってもっと頑張らなきゃって思えれば別にいいと思うんですけど、まあ、フィクションってまあでも漫画だしなとか思っちゃったりとかするじゃないですか。でも例えばこう エジソンがままああこれいいろろ説ありますよね1万回こう失敗したとか2万回とか 2,000 回とか言われてますけどまあ書籍の中で1万回って書いてあることがちょっと多かったですがこれは別に1万回であるか2万回であろうかこれは関係ないことだと僕は思っていてそれぐらいこう自分がこの電球を作るのにこう失敗したら普通100回200回でめ げ, めげませんかっていう話なんですよね。そこを1万回も失敗したののにエジソンっていうのは その失敗したんじゃなくて、えー、合わない材質を見つけた発見なんだと成功なんだとどんどんどんどんこう成功に近づく成功をちょっとずつ積み重ねてきただけなんだっていうふうに言うとああエジソンってこんな努力できるんだみたいなそういったのでこう自分のこうプラスになるわけじゃないですかこんな人間人の想像を絶するぐらいたくさんね努力したっていうことに関しては本当は事実なわけじゃないですかそこに対して1万回じゃなくて2万回だよとか1万回目やってないに 2,000 回だよとかっていうのはこれは僕はすごくナンセンスだと思うんですね それで1万回で感動すればそれでそれでいいと思うしそこに対して自分の人生が変わってああ俺も頑張ろうって思えたらそれで全然いいわけじゃないですか歴史を勉強するってそこだと思うんですね例えばキングダムとか調べてるともう史実がほとんど残ってないんですね古すぎてだけど多分こうだろう多分こうだろうでキングダムに関してはめちゃくちゃ今大ブレイクして歓喜っているんですけど歓喜って野党だったっていうふうにキングダムでセットになってるんですけどそんな史実はないんですね だけど、そうした方がドラマティックになるじゃないですか。だからみんなが感動して、イエーイと思うわけだし、歓気がすごくこう、ものすごくみんなが想像を絶するような、実際にね、想像を絶するような、えー、こんなことをするとか、人をたくさん切ったとか、そういうのはあるんですね。でそこをこう、デフォルメしてやることによって、みんながすげえ、でもこれ手術なんでしょう、すげえな、っていうふうに思うわけなんだけど。 かなり強調されててデフォルメされてるところはあると思うんですね。だけどそこに目くじを立てる人めちゃくちゃいると思うんですけどそこはあんま関係ないと僕は思ってるんですね。だってその古い文献なんていうのは新しいのがバッて出てきてるともう大逆転なんていっぱいあるわけじゃないですか。大逆転したからじゃあ別に自分の人生に対してそれでプラスになってたらいいと思うし。 そこに対してすごい目くめぐじゅら立てるっていうのはすごく僕は勉強してるのに何のためにやってるんだろうっていうふうに思いますなので感動があればフィクションつまり多少その事実に沿っていて多少フィクションであればいいと思ってるし実際全部フィクションでも自分の人生が変わって感動があるんだったら別にそれでいいというふうに思っていますまあそういう意味で人は何のために生きてるのでしょうっていう話なんですねでこれまあもちろん諸説あるしこんな答えはないと思ってるんですけど僕は 心が震える時間をたくさん持つために生まれてきてるって思うんですね。で、こう、感動したりとか、例えば自分が高校時代ラグビーやった時にそんな強くはなかったけど、実際初トライした時の心の震える感じとか、でもあんなことって別にラグビーなんてボールを持って相手の陣地行ってボールを置くだけですよ。でそこに対して、こう、ただそんだけのことやってるじゃん。バスケットボールって言ったらただカゴの中にボール入れてるだけじゃん。でも、その過程とか、 そういったこう前後の状況とかそういったもので心が震える時間を持つっていうことがすごい大事だと思ってるんですねでだんだんこうお金があればとかみんな思うんですけどお金ってやっぱ結局お金持ちでも自殺する人って多いんですよむしろ多いぐらいなんですねで結局お金で何でもできちゃうと心が震えなくなってくるんだと思うんですねだからこう感動がないというかだんだんこうまあ 自分で自分をこう、ね、追い込んでしまう人のポイントとしてはやっぱつまらない人生がつまらなくなってしまうんですね来てても意味がないみたいなよくそういうこうなんか自分の命を絶つ人がこう言う言葉はなんかこう人生がこう映画がやってない映画館みたいな感じがするみたいなそんなイメージなんですねだからこう何かこうおいしいもの食べて最初それ感動したでもそれ追求して毎日食べるとだんだんだんだん飽きてきちゃうし お金でどんどんどんどん美味しいもんってエスカレートしていくとそのうちこうなんかもう満たされなくなってしまうみたいな感じだと思うんですねあ今めちゃくちゃ満たされてるんだなとかこういったしょうもないことでも心が震える時間を持っていくっていうことがすごい大事だと思うんですねなのでそういったことをやるためにも僕は歴史とかやるとよく心が震えるしあ頑張ろうって思うし実際頑張った時になんか、えー、こうまるでその読んだ小説の主人公と共感してるみたいな おやったよな俺たちみたいな感じになるために僕は結構読んでるんですね。なので、何のために生きてるんでしょうっていうのは、やっぱ心が増える時間を持つっていうのがすごい僕は大事だと思っていて、なので、そういう意味で、部下歴史書を読んでみます。 まあ、目次としてはですね、えー、ジャズの歴史を勉強する理由と黒田がジャズの歴史を解説する理由そして人のために知識を使うっていう の, のところが、えーまあ、大事ですよっていう歴史を勉強する上で、まあ、あの自分のためにばっかり知識を貯めてしまうとこんなふうになっちゃうよみたいなお話をしていきたいと思いますまずジャズの歴史を勉強する理由としてはですね、まあ、例えばまずジョン・コルトレンはですね音が語かかりかけないと意味はないと言ってるんですね、まあ 確かにそうでしょう。ライナー読んでもそうだけどで、実際ね自分シンクロするのが近い人っていうのはねまあまあ音でわかるんですけど自分があんまり聞いたことないジャンルとかはやっぱりなかなか音だけではわかんないんですよねコルトレーンなんかも聞いてるとわかると思うんですけどやっぱり こ, うこの時代は分かりやすい例えばバラードとかあの辺の時代はめちゃくちゃ分かりやすいんですけどこのブルートレーンとかあの時代は分かりやすいんですけどでもどうしてもやっぱりこう後期になってくると分かりづらいじゃないですかでもあれで勉強していくとあ そういうことやってるんだと思うと、結構面白かったりするんですね。なんかそういうこう。やっぱり難しいんですよね。ジャズって。 なので、やっぱりこう、だかコンセプトかとか考え方が分かると理解できる形っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。なので、こう、歴史書とか読んでると、あこういう時代背景だったから、こういうことやってるんだ。あ、それは面白いじゃん、みたいな。音だけ聞いても全然分かんなかったけど、これがポンって入ってくるだけで、いきなりアンテナ立って、あ、意味が分かる。めちゃくちゃ面白いじゃんっていうふうに思ったりとか、ただただ音だけで感動することもあるけど、それだけではやっぱり難しい音楽だと僕は思ってるんですね。そそううするとやっぱりこうその人たちがこう電気で こういう時代を生きてきてこういうことがあったからこういうことをやってるんだみたいなことをやって聞くとめちゃくちゃゃく入っっててきき急に好きに好なったりすするんですよそういう意味でも僕はこうお伝えしてるんですねなので僕が自分でそれで感動してああめちゃくちゃ分かるようになったこんなつまらんと思ってた CD がこんなお宝目のになるんだっていうのはジャズめちゃくちゃ多いんでその感動を少しずつ伝えていきたいからやってるだけなんですね。 例えばチャールズ・ミンガスのホギーで直列エンジンっていう詩詞、えー、があるんですけど、そこの中にあってるホギーでっていうやつがあるんですね。ホギーでっていうのはまあ、ロンドンのキリ、えー、のことをこう歌ってるんですよ。でロンドンに来て霧がまあかかってて私はもうロンドンに来てもう何もわかんないって言っていたけどあなた と出会ったことでいきなりその霧がパーって晴れていくよと、わーみたいな、そんなすごい素敵な歌詞がついてる曲があるんですね。これジャズのスタンダードなんですけど、これをミンガスがやってるんですけど、最初冒頭ですね、サイレンがうーってなったりとか、あのピーピーピーピーピーピって渓谷のこのなんかこう笛が鳴ってたりとかあの、えー、サックスでパッパッパッパーってクラクションの音を流してるんですねで。これは何かというとですね、サンフランシスコのスモッグ郊外を揶揄しているということなんですね。 でそのそれをイメージして要はその「フォギー・デー」っていうの「フォギー」っていうのはこう霧がかかったっていうのをスモッグのあの煙のことを「霧」って言ってるわけですよ。そういうこう、えー、彼はすごくそういうこうまあ社会問題に対してすごくこう通説に批判するような音楽をものすごく作ってるんですね。えーまあ あのファー・ワス・チジっていう人の、えー、歩き方をこの一つの音に例えてでそれがこう他の曲でも違う形で出てきたりとかそういった こ, ういうことをいっぱいやってるんですよ。でなんでこんな音が出てくるんだろうと思ったら「ああの人が登場してるんだな」みたいなまるでこう宝塚のなんかこうキャストがこう変わってこうなんていうんですかねこの人が主人公でこの人が脇役でみたいな感じでなんか音楽作ってるんですよ。でそういういいの分かるとと組曲みたいに聞くと あ、そうか、これはこの人のことを主人公でこうやってやっててこれがこの人は脇役で出てきてあなるほどなみたいな感じになるようなものすごい頭のいい作り方してるんですねそういうのを分かるとパッて聞くとうわって膨らんでああそうかじゃあこれはこのことを表現してるんだみたいな感じの面白さがあるんですねで音楽っていうのは、まあ、音を美しい音を表現するだけっていう一般もいるんですけどやっぱりこのねあの ククラシッなななんんんんかかだだだだととこここれれれはは雷のの音音よよよ表現してるんだよでもそういうのナンセンスじゃん。音って美しければいいじゃんっていう一般もあるんですけど、僕はやっぱり音楽ってやっぱりなんか歓喜するものある。これって雷の音、フルートが雷の音やってるんだよっ て, ってあ、本当だ、そんな風に聞こえるみたいな。僕も特にすぐ信じやすいですから、あ、ほん本当だ、そうやって聞こえる。うんうんうんみたいな感じになって、そうすると本当にまるでそこの映画を見てるような感じになって、目をつぶってるともうずっとその情景が浮かぶ感じで、それで心動くじゃないですか。僕は そういうのが好きなので、だからこう勉強するんですね。勉強すればなんかこう。もうちょっと置く。もうちょっと置く。もうちょっと本当にジャズのこう。深夜にゴーンって触れた瞬間とかもゾクゾクゾクってする音楽なんですよ。そういったところを勉強したいで、それを伝えたいって思ってるって感じなんですね。 はい歴史を勉強する理由としてはミュージシャンの歴史を知ることでサウンドの変化が聞き取れるまあ、例えば今言ったミンガスにしたって時代によってど ん, どんどん音楽が変わっていってるしデューク・エリントにしたって、えー、もうやっぱ初期の頃中期の頃後期の頃全然サウンド感が変わってますでその時に何をしたか っ, たってい う, こう考え方とかでやっぱものすごいサウンド感がものすごく分かりやすく変わっていくんですよでそういういのが分かるとあ じゃあこの辺のアルバムってこんな感じかなって思って聞いてみたりとかするともうワクワクが止まらなくなるとかねで僕の好きなベーシスト僕の好きなピアニストがこの時代こう2人はちょっと喧嘩してるんだけどでもやっぱ音楽でつながっててっていうのを待って聞き取るとあこの辺がやっぱりあでもやっぱ音楽で お互い分かり合うからすごいこういうふうになっちゃったのねみたいなのが分かるとなんかもう本当にこう胸が切なくなったりとかねただ音だけ聞いててもキャッチできなかったものをやっぱりそういうアンテナを立てることで聞けるようになったっていうのがジャズの歴史を勉強する理由だと思ってですねまあもちろんね最初から音聞いたら全て分かるよっていう人はもうそれで全然いいと思うんですけど知識を知ることによって中に一歩ずつ踏み込んでいくっていうそうい う, こう深さがジャズとかクラシックにあると思っていてもちろんポップスでもあるんですよあるしそういったものをやっぱり 勉強していいくここととでで知ることができるがきななみたいな好きなサウンドを探しやすくなるっていうところもあると思うんですね。やっぱりこうこの人の感じで今この時代だから多分この辺の年代だとめちゃくちゃいいんじゃないかなーみたいなワイン探すみたいな感じでねできるようになったりとかすると思うんですね。でそれで当たったり外れたりするんですよそういう面白さがあって。 であとただ単純にですね僕のヒーローのマイルスとビール・エヴァンスがお互いこうやって思ってて演奏してたんだみたいなマイルス側から見るとこうだったんだけどエヴァンス側から見るとこうだったんだなとか客観的に見るとこうだったんだなみたいなのがやっぱり分かると、まあ、ただ単に、えー、僕もちょっとミーハーなんでヒーローたちのつながりを見るのも感動みたいな要は「仮面ライダーの1号がいて2号がいて3号がいて力を合わせて何かをやった」みたいなシリーズンがあると見ちゃうじゃないですかそんな感じだと僕は思ってます はい解説する理由ですね、えー、やっぱ感動や共感を、ね、共有したいんですね、僕、もう映画館とかもよくこう、ね、知り合いと行ったりしますし、あと、えー、海外にジャズフェスなんかに行くよ生徒連れて行ったりとか、もう自分が演奏しないのも好きなんですよ。 まあ、ただただいい演奏をみんなと一緒に見に行って今のすごかったねとか次これやるとかこれ見に行こうよっていうのがワクワクするタイプだから共感したい共有したいって思うタイプなんですねだから自分が歴史を読んでうわすげえっそういうことだったんだって思った時にもうみんなにお話ししたいんですよという意味で僕は解説をしてるんですねでまあ大好きなジャズをまあ自分が大好きなジャズを皆さんに興味を持ってもらってやっぱりジャズっていうものを好きな人が増えていけば 自分の演奏の幅も広がるし、自分がやってることも広がっていく。ましてや今なんて、ラーメン屋さんでもどこでもジャズがかかってるじゃないですか。スペイン風邪ってあって、その後に、えー、まあ世界恐慌もあってその、こういうちょっと前後してますけど、戦争があったり恐慌があったりとかして、で、その後に、えー、この第一次世界大戦、第二次世界大戦があった後ぐらいに、ジャズってやっぱものすごくブレイクするんですね。 あの時代はメカ黒人奴隷解放戦線があってでもその差別があってでそうい う, こう大きな事件があって爆発してマルコム・エクスっていう人が黒人っていうのはその白人の下じゃないんだむしろ白人の方がこう。 デビルなんだみたいなだからこう黒人の方が上なんだっていう考え方がボンって出てきてですね薄積したもので自由を求めてるっていう空間の中でジャズっていうのはこう自由にアドリブできるわけでしょやっぱりシンクロするんですねそういう時ってなのでバーンって広がるそういう時にジャズをいっぱい詳しくてこういうことやってるんだとかジャズを聴く耳を持ってるとすごくいいと思ってるんですねそういう感動や共感とかを共有したいわけですね なので大好きなジャズに皆さんに興味を持ってもらいたい今だからこそジャズを勉強してほしいなって思ってこのチャンネルやってます。で人のために知識を使うということですね。これはあの自分のために知識を集めるとどうなるかっていうとですね。これあのーえー こうよくこう本とか読むでしょ。で自分のためにばってこうまあ自分のためだけにこうやって集め始めるとですね他人がバカに見えるんですね、えー。間違ったことを言ってると違うっていう話になるんですよこれ僕本当にね体感したこといっぱいあるんですけどあのー、あるミュージシャンの伝記をこう僕とあるミュージシャンと読んでてその本人にはあったんですよでその本人にいろいろ話を聞いてる時に本人にそれ なんかこの年代の時に誰々と共演してめっちゃこういうとこ楽しかったんだよねとかあの時は結構僕は「不仲」って言われてたんだけど実はこの時はね僕らは結構電話したりとかしてたんだよねって言ったらもう片っぽの人がですね「いや僕はあんたの電気読んだけどそれ時系列間違ってる」っていう話をし始めたんですね。っ結構ビビっちゃって「え本人が言ってんじゃん」でもまあ確かにこう歴史って僕こう思うんですけど例えば自分がもしねあのディズニーランドに行った ディズニーランド僕3回行ってて2回目の時シー行ったんだよねその時に彼女と行ってすごい楽しかったんだって話をしてる時に違うよそれ全然違う、えー、1回目じゃ実は4回行ってて2回目はディズニーランドで3回目が、えー、そのディズニーシー行ったんだけどランドの時に彼女と行ってるはずみたいな話をしたらこの何のためにその過去の話をしてるかがもうむちゃくちゃになってるというか結局その感動の話をしたいのにその時系列にこう。 やたらこうピンポイントで、これが自分のために知識を集めてる人ですね。もう自分のためだから。 自分が合ってるいあいつ相手間違ってるみたいな。本人だとしても間違ってる。まあ本人も忘れてるんですよ、結局。忘れてたら事件列ぐちゃぐちゃになるでしょ。だって、えー、皆さん、その、ディズニーアンド何回行ってますみたいな。ね、何回行ってるか、なんとなく3、4回とか、まあ、1回しか行ってない人は分かるし、行ってない人は分かると思うんですけど、例えばよく行く場所で、ね、そこの、そこの場所に何回行ってますって言われたら、えー、覚えてないなーってなったらさ、その時には、いや、あんた20回で、なんで忘れてんのみたいな。あんた本人でしょって言われたって、 そこじゃないんですよね、結局ね。結局、心触れる瞬間っていうのは、その数字じゃないし、時系列じゃないですね。ボヘミアン・ラプソディ。あえて、あれ、ドラマチックにするために、こう、前後関係をちょっと変えてたりするんですね。それが濃すいって言ってた人もいるんですけど。 何言ってんの別にそれが合ってたところであなたに対して何があるのみたいなそこに対してその感動で心を震わせることの方が大事だしそこの方が僕は全然大事だと思うんですねそういうドラマチックで実際その思ってたことをデフォルメしたいから時系列変えたのかもしれないそれが別に僕は悪いことだと全然思ってないし結局だって他人の人生じゃないですかんそんなものを時系列を揃えたところで別にそこを 大事なもんみたいな感じですねキングダムの会員歓喜のやつをその史実通りにやって野党じゃないもうそういうのがないか野党っていうことにしないとしたらあんなドラマチックにならないわけじゃないですかドラマチックになった方がみんな読むわけじゃないですかだって別に史実じゃなくたって孫悟空読むでしょみたいなそれと一緒じゃないですか結局何のためにそういうの読むかって言ったらやっぱ自分の心の中にそういったこう 自分がない世界をやっぱり入れていきたいということなのでやっぱり自分のために知識を集めると他人がすごくバカに見えるこれ僕も一時期あったんで自分もそういうことを言ってた時期もあるし本当にあの胸が痛いことなんですけどやっぱりこういうふうに見えるなって思います。で人のために知識を使うっていうのはですね他人のために知識を集めるとこうやって全然忘れないしあのー、ものすごく意味があるんですね。 この記事は誰々さんに役に立つからこれ絶対教えてあげようもしくはあの写メ撮っといてあげようとか送ってあげようとかね、あのー、この知識はこの本の知識はこれは誰々さんですごい有用だからっていう風にやっていくと人が集まるんですよ。 で心を震わせるって、やっぱり自分一人で生きていて、自分一人で死んでいくんですけど、心を震わせるために僕は生きてると思うんで、それってやっぱ人とのやっぱ交流なんですね。音楽だってそうで、一人で演奏して、誰の前でも演奏するんで、こっそりやって、それがすごい楽しい人って、まあ、ごくごく一部分いるんですけど、やっぱり普通は他人と会わせたい、そして他人からよく思われたい。だからみんな勉強するわけじゃない、練習するわけじゃないですか。ってことは考えると、やっぱり他人がいて自分なんですよ。 なので他人に対していろいろやっぱりこうギブをしていけばやっぱ回り回って帰ってくるんですけど他人に対して知識をですね結局そこの目くじらを立てて「それ違うよそれずれてるよ」とか「お前ちゃんと勉強しないよ」とか言うんではなくてあ「あそれ俺はこういう風に習ったんだけどだって。 まあ、大概言ってくる人ってそうなんですけど本人にも会ったことない人が多いんですよね。僕本人に会ってたりとかしていろいろ聞いてたりするのにそれ本には載ってないみたいなこと言われたりするんですけどまあ実際本当に本人に載ってなかったとしてもまあ、本人が言ってたらそのことは本当ですけど時系列違ってたりとか本人もしますからねそこじゃないんですよね。やっぱりこういうふうにやっぱ他人のために知識を集める自分が読んでアカウントした終わりじゃなくてやっぱりこうブログに書いたりするのはあ んで、実際そうやって調べてみて、あ、実際こうやって読んでみて、あ、そうだ、ほんとほんとほんとだ、っていうふうに思って、で、実際にその YouTube なんかで今全部聞けるじゃないですか。で、聞いてみるわけじゃないですか。前回聞いた時に全然膨らんで聞こえて、うわ、やったすっげえ重いよあ、なるほど、この音ってこれじゃないのとかって思って、で、ブログに書いてるんですね。その、そのリンクも貼って、で、こういうことがか書いてあったよっていうことを書いてある。そうやってやっぱり知識を人に、誰か僕の、やっぱり読者さんにあげたいな、っていうふうに思ってるわけじゃないですか。 やっぱそういうふうにしてからやっぱり知識ってすごい身につくんですね年代とかもパッて説明しなきゃいけないからちゃんと覚えてるしそういう意味ではやっぱりこう人のために知識を使うっていうのがやっぱり意味があるし忘れないしいいことずくめなんですねやっぱり他人に対して知識を集めるやっぱり自分に対して集めていくとどうしてもこうちにこもってしまって本末転倒なことになってしまうんではないかなっていうふうに僕は思ったりします。はい まあ、楽器の練習もそうでしょうっていう話なんですけどこれもさっきの話の続きですけど例えばまあ今僕ベース練習してるんですけど自分のためにベース練習するってなるとね、まあ、怠けるんですよね。ででももねライブうう決めちゃうんですよだから ももう目標決定ししてそこにもうライブをななきゃいけないけ僕なんかも大学のコンソートでベース弾くわって言ってるからその日まで適度に上手に弾けなきゃいけないってなると毎日練習するしやっぱりそういうこう人のために要は自分がめちゃくちゃだったらまあそれはそれでいいんだけど他人に迷惑かけると思ったらやっぱりしっかり練習するじゃないですか。でやっぱりこう 人のために知識を使う自分に得たものっていうのはやっぱり自分の中で完結してしまうんじゃなくて人のために使うっていうふうにすると楽器の練習なんかもうまくなるんじゃないかなって思ってます。だかから中国語なんんも勉強してるんですけどやっぱりこう ただ一人で中国語やってるだけだとあれだからやっぱりこう先生に習いに行く日程を決めてたりとか今度えまあ僕も大学に生徒がいるんで一緒に中国に中華料理を食べに行くからそこまでにいろいろ中華料理の知識とかを中国語でしゃべるようにしとこうとかでその人たちと交流するといいなみたいなそういったこうギブっていうのをやっぱり過ごいしていくと人のために知識を使うとすごくこういろんな意味でいい形になるんではないかなっていうふうに思います。 はい、本日のまとめですね「知識は人のために集めるのが大事」ということでございましたなのでこう歴史なんかも勉強してて自分が「いいな」と思ったら人に話したりとか何かこう SNS とかで今ねツイッターでつぶやいたりとかそういうことができる時代じゃないですかそうやってこう人にこうこういうことあって感動したよっていうのをこうどんどんどんどん露出していくとやっぱりいろんないいことが起こるんじゃないかなっていうふうに思っていますなので、あのー、そうい う, こう他人がやってることに対して知識を そそれれれ違うとかてるとかかずてるはやっぱり自分に対しての知識なんですねだからこういうところで感動したよとかこういうところで俺はすごくこうドキドキしたよとかそういったものをこう発信していくと違う知識があったとしてもあそういうデータもあるのねみたいないや本当にね今日本当に さ, さっきこうエジソンって何回失敗したんだっけっていう話しようと思ったら1万回2万回 2,000 回。 少なくとも3つは出てきてますからねで僕が読んだやつは2万何回なんですけどそれ話してた時にこう2万回も失敗したんだもんそれを失敗って言わなかったんだよって言った時にそれ2万222回みたいなことを言う人が本当に言るんですよねそれ大事みたいな222にはどう大事なのみたいな感じがしちゃうんですねだからそこじゃないんですよねだからそこはやっぱ自分のための知識なんだ だ, だからそうなっちゃうんですね 他人の対しての知識だったら、ああ、そういう見解もあるんだ。あ、そういうこう本もあるんだ。とか、僕もあの全くデータなしで自分で適当に喋ってないですから。必ず本は、えー、誰かの一人になるやつで映画を12本見て本をちゃんと一冊精読して、その他のこう。要はその wikipedia とか英語版とかも読んだりとかして、一応その信憑性のあるお話をしますけど。 まあ、書いてあること正反対のこことと書いてたりするるがあるんでなのでどれが正しいかわかんないけど自分はこういうとこが好きだよとかこういうとこら辺のエピソードが好きだよっていうお話をしていきたいなと思っているのでそういうところで皆さんでこう楽しくこう「あ俺はこういうエピソード聞いてるよ」って言ったらほうほう楽しいじゃんみたいなえなんかね こ, うこの間あのボサノバでアントニオ・カルドスシュ・ジョビンがマ、えー、ンノート・サンバを作ったのはこれはあの学校の授業で一つの音だけを作ってコードをつけて。 勉強しなさいっていう風に先生に言われたやつで作ったっていう話があったんだけど、まあ、あるミュージシャンから聞いたらそれは実は「あのえー、ナイトデイの」あのバースあれがずっと一つの音をっとってこうやってるからそれにこう感化されてそこからインスパイを受けて自分の曲にしたっていう風な話もあってどっちも面白いですよねなので僕どっちも感動するんですよね。 どっちが確か関係ないですからね僕からすればね。だってどっちも面白いじゃない。あ, ありそうだよな。でも俺は多分こっちが好きだなとかいうのもあるんですね。多分デュークエリントンがね、あのインナーセンチメンタルを作ったっていうのはあれお母さんのためにって書いてある本がめちゃくちゃ多いんですね。お母さんが亡くなった時にセンチメンタルな気持ちになったよっていう風に作ったっていう風にも言われてるんですけど、なんかこうちょっとこれデュークエリントンが作った作り話かもしれないですけど、あるこうパーティーに行ったら女の子二人が喧嘩してすごい可愛い女の子が二人喧嘩して。 どうもあの私の彼を取ったとか取ってないとかっていう話をしててであのものすごい真摯なリュックエンドはねお嬢さんおが「お嬢さんたちに何をしてるんだい?」って言ったら「そ, の勉強そんなことで喧嘩しないで」僕は君たちに作曲をしてあげるから」って言ってピアノの横に座りなさいってこっちに女の子をさらしてこっちに女の子をさらし て, こ, てこんなメロディーはどうかなってって弾いたのがいいなセンチメンタルムードで二人はいつの間にか合唱して仲良くなってたっていうお話があるんですけどできすぎだから多分作り話だと思うんだけどそれもいいなって。 って思うじゃないですか。でもこれがどっっちが本当かか。てあんま関係なくなくいですかだってその徳川から見たその歴史書と徳川 反, 反徳川から見た歴史書だったら言うてること全然違いますよねだから視点によっても全く違うわけだしそのあるエピソードとして曲を作った時にそういうこうもうできすぎなお話とかあってもニコッとするのも僕は好きだし。 まあ、お母さんに対しての思いっていうのも切なくて好きだし、どっちでもいいじゃんみたいな。でもその2つのやつを知ってると、コテはどっち側なのかなみたいな。なんかイメージ的にはお母さんっぽいかなとか、あ、女の子をはべらせてる方かなみたいな感じで考えたりとかすると、楽しいじゃないですか。だから知識は人のために集めて、いろんなところで分散させて、どれが本当なんだろうね。でも本当かどうかは全然関係ないんで、そこに関しては。 でもその自分が本当だと思ったらそれは本当だと思うし自分が嘘だと思ったらそれは嘘だと思っていくもんだと思うしどっちも楽しければ僕らは最高だと思っているのでそういう意味で僕はこう。 こ う, いろんなこう人たちを調べてこんな話があってこういう話でこういうとかいいよねみたいなのとかこれでこういう話のエピソード後にこれ聞くとすごいなんか胸にグンってくるよねっていうような紹介の仕方をしてるわけで手術が多少ずれたりとかしてることは僕もできるだけ本読んでできるだけ本でチェックしながらやってますけど多少ミスりますしねでもそこはあんまり僕は関係ないことだと本当に思ってるのでえ ま, あまた今後もえいろんなミュージシャンを取り上げて まあ、いろんな素敵なエピソードがいっぱいあるので紹介していきたいなと思いますけどそれ自体が本当フィクションかどうかっていうことよりかは自分がどう心が動いて自分がどう感じたかの方が大事だと僕は思っていますなので知識は人のために集めましょうということで本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました